いやもうビビり逃げしちゃったああーポン ん, こ<笑><笑>こんのおう ん, うー ん, うーんあーっ上取らなきゃ私上取らなきゃすごいな<笑> ちゃ笑われとるよ。 なんでこっち来るのいやなんかいるってなんかやべえのいるってプレデターいるよプレデターあプレデターあそ<笑> 我不我不 来たね<音声><音声>えどうすんのそ れ, <音声>触れたそれ出たそれ い<笑><笑>いいよこいつにに殺されたたた<笑>戦っっ残り10ハハハハハ なんで生きてんだよ。なんで生きてんだよ<笑>。<笑><笑><笑>いい出会いだった。エーペックさんのチェーンが誕生しました。